色画用紙を使って冬のコーディネートをしたウサギを作りましょう。顔の作り方は和服ウサギと同じです。色画用紙は新しいものを使っても良いのですが、切れ端を色ごとにクリアファイルに入れておくと便利です。適当に何色か選び、型紙と重ねて切りましょう。この中から選んで、 服を作ります。模様はクレヨンで描きました。大きさが合わないときは、ハサミで切って調節しましょう。位置を決めたパーツは、糊で貼り付けます。洋服の長さや形は、ハサミで切って調節してください。足りないパーツは、画用紙の切れ端を使って作りましょう。 ポケットやボタン穴、帽子を書き足して完成です。右側は裏から見たところです。こちらはピンク色のズボンのパーツをポケットの形に切ってコートに貼り付けました。こちらはコートの両端を切ってスカートが広がったワンピースにしました。白いクレヨンで 襟元のレースや背中のリボン、スカートのひだを描いています。左手は袖の肩の部分を丸く切って両手で雪を受け止めようとしている感じにしましたこちらは黄色い画用紙を切ってアンダーシャツやスパッツにしましたコートの袖口や裾を波形に切り余った画用紙で 帽子や靴の飾りも作りました。袖は肘のところで切って曲げてからのり付けしました。肘の部分は丸く切って形を整えました。耳を張る向きや表情もそれぞれ変えています。いろいろなコーディネートを考えて楽しみながら作ってください。みんなのコーディネートしたうさぎができたら 雪の結晶やクリスマスツリーなどと一緒に飾りましょう。